暗 所, 暗所高所先端昆虫落雷自然大人いろんな恐怖症あるけれどあったら嫌だなこんなこと頭だけ穴に落ちサイズぴったりすぎて視界は真っ黒息は絶え絶えこれはー暗所閉所暗所閉 所, 暗 所, 暗所私が一番嫌なやつ 安 所, 暗所高所先端昆虫落雷視線退陣いろんな競争あるけれどあったら嫌だなこんなことクラスのカースト上位にあお前もカラオケ来る明らかな人数合わせなのについたと端にあお前が一番に歌っていいよ何を歌えば 私が経験した中で一番嫌な出来事。閉書、愛書、高書、先端、昆虫、落雷、姿勢対人、いろんな恐怖症あるけれど、あったら嫌だな、こんなこと。頭だけ、頭だけ、ゴキブリの。